今日は股関節をほぐしていきましょう股関節が硬くなるとももが内側に入ってでもふくらはぎは外に出たがるので膝を痛める原因にもなってきます年を重ねてくるとお尻が硬くなって弱くなるので股関節が中に入っていっちゃうんですね股関節をほぐす方法はお尻をほぐして鍛える この2つを同時にすることで股関節どんどんほぐれて足がね、まっすぐになって膝の痛みも取れてきますそしてプロポーションもね、とっても良くなるのでぜひ一緒にやっていきましょう。はは。い、それでは 両手を後ろに置いて足大きく開きましょうつま先外に向けてでこうやって左右にねもうパターンパターンとしていきますでスピードはね自分のやりやすいスピードでやっていきましょう上半身を正面にずっと保つことによってウエストもねこうやってねじることができるのでくびれにもとってもいい動きです股関節もほぐれてお尻も同時にほぐすことができるとってもいい マッサージエクササイズなので、ぜひやってみてくださいね。はい、それでは、右足を左の腿の上に置いて。膝曲げられるところまで曲げていきましょう。腕で、このすねを囲って。で、背中をね、まっすぐにして、胸をこのすねに近づけるイメージです。で、呼吸をしていきます。このね、右のお尻しっかり伸ばしましょう。横から見ると。 背中丸めないでぐーッと背骨まっすぐして胸をすねに近づけていきましょう大きく吐いていきます決して無理しないでねはいそしたら足組み替えていきますね反対の足ももの上に置いて膝曲げられるところまで曲げて腕で囲って胸を 爪に近づけていきます横から見るとこんな感じ丸めないで背骨まっすぐしていきましょう長く吐いていきますこのね、左のお尻、気持ちよく伸ばしていきますもっとね、このお尻の外側伸ばしたい方は足を伸ばしちゃってもいいですね それでは最後、肘をついて足を大きく開きます。で足首も外向けにしましょう。で、吐いて、ふーっと気持ちいいところまでお尻後ろに引きます。吸って前、吐いて、ふーっとして股関節とあと内ももね気持ちよくほぐしていきましょう。でもし、ここのの時ね、この膝が痛い方は、 して無理しないでこの膝の下にねクッションか何か入れていきますねお尻も伸ばしながら内ももも伸ばしていきますはいそれではねしっかりとお尻ほぐれたところで鍛えていきましょう膝大きく開いて足の甲を重ねて期待を寝ての甲の上に置きますで膝だけ 持ち上げますかかとお尻にぐーっと近づけてで、下ろしましょうはい、もう一回持ち上げてこれ繰り返していきますほんと膝だけでいいですよはい、下ろすかかとお尻に近づけて膝だけぎゅーっとほんのちょっと5センチでいいです下ろすはい、で、膝だけかかとお尻にぐっと近づけて近づけて近づけて 下ろしましまょう足組み替えますね。膝なるべく開いてでかかとお尻に近づけてで膝だけ 5cm 本当5センチでいいですただかかとお尻にぐっと近づけてで下ろしましょう繰り返しますこのお尻の上のところここの筋肉がね硬くなってるので自分でツンツンとして確認してみますね。でおろす吐いてて持ち上げてかかとと尻にぐっ近づけて 下ろす、吐いて持ち上げて、持ち上げすぎるとね腰が痛めちゃうのでほんのちょっとでいいです。でもかかとお尻にぐっと近づけて近づけて近づけて近づけてラストキープしましょう。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、ゼロ。膝を下ろしましょう。膝ね曲げて左右にパタンパタンとして腰をほぐしていきます。 いかかがだったでしょうか股関節をほぐすポイントはお尻をほぐして鍛えてこの2つを同時にすることで股関節どどんどんほぐれてきます年を重ねると股関節がね硬くなりがちですので股関節が硬いなって思ってらっしゃる方は是非このエクササイズ